反り腰で下腹がぽっこり出ている方におすすめなレッグサイクルを紹介していきます通常レッグレイズというと足を上下に動かすんですが反り腰の肩や腹筋が弱い方どうしても足を下げる際に上体が持ってかれたり足を下ろした際に腰に隙間ができて腹筋に効く感じがしないそういった方も多いと思いますそこで今回はそんな方でもしっかり下腹に効かせる方法というのを紹介しますので動画を見ながら一緒に頑張ってみてください はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回はですね、下腹をうまく使う方法として、レッグサイクルというメニューを紹介していきます。今回のメニューは、腹筋の心臓部を使うことができる。負荷がかかりすぎないので、お腹をへこませる腹横筋に意識ができる。初級者から中級者の方でも行いやすいメニューになってますので、20秒、初級、中級、上級と3種目紹介していきますので、全部通してやってみてください。お腹が気になる方の腹筋メニューとしては、 状態を丸める。状態丸める場合、腹筋の真ん中と上を縮める感じで上体を起こす腹筋は使われてます。日常的に上体丸めることってありますよね。ですが、骨盤を立てるっていうことは日常的にあまりないと思います。これが弱ってしまうと、反り腰が悪化して、お腹が伸びてお腹が出やすくなってしまう。お尻の力が抜けて、お尻がたるんでしまう。そういった原因になります。 今回は下腹の腹筋だけを動かす意識をしやすいメニューになってます。一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。下腹を効かすコツは、下側の腹筋を締めるっていう意識が必要になります。手を腰に当てて、親指よりも人差し指が上に向く感じで骨盤を起こしてください。これをまず20秒間癖づけましょう。 正座からお尻を持ち上げて膝を少し開きますこの状態で指先を上に向ける感じで下腹だけを締めてくださいスタートゆっくり骨盤を立てる感じですぐーっとお尻を締めながらお尻が後ろに下がらないようにお尻前に出したままでお尻をさらに前に出しながらだな感じです と下側だけはい、OK です。それでは寝て行っていきましょう。スマートフォンは持ってても置いててもできます。まず寝た状態で今の骨盤を立てる感じで腰を床につけましょう。この状態で足を自転車工ぐ逆側に回す感じです。こういう感じで腰をつけたまま動いていきます。これ20秒です。 息はとにかく長く吐いてください息を止めないように意識ですそれではいきますスタートできれば上体もしっかり起こしてください自転車を逆にこぐ感じですしっかり体を起こせれる方は起こしてどうですかはい OK です 今度は動きを小さくします上体を起こしてこれぐらいの幅で足を動かしますさっきよりもちっちゃく回しますそれでは行きましょうスタートこういう感じで自転車逆回しですあ結構きつい動きがちっちゃい方がねつらいです頑張ってあと少し 徐々に効いてきてきあともう1種目です今度は足を伸ばして上下に足を入れ替えていきます辛い人は寝たままでもいいですラストいきましょうそれではいきますスタート足をね大きく動かしてくださいそうすることで内腹斜筋外腹斜筋も鍛えられます 息はできるだけっははっうおこれで一番初めにやった骨盤を立てるやつをラストストレッチとして行いましょうそれではいきますスタート指先を上に向ける感じで下腹使ったばっかりなんでね これでも結構、ね、最後いいと思います息をどんどん吐きながら下腹の腹筋だけを締める感じです指先上向けてオッケー。お疲れさまでした今回のね下腹を上手に使うことができるメニューになってます普通自転車漕ぐ感じの腹筋メニューって前に漕ぐんですけども 前にことお腹が伸びやすいんです、ね、逆に回すことによって下腹を締めることができるので今まで体ひねりながら自転車こぐ感じでやってたよって方はもう逆回しにする方が下腹に効かすことができます反り腰だよお腹出やすいよって方は今回のメニューを週に3回ぐらいが目安です腹筋を24時間で回復すると言われてます 継続という意味を兼ねてやると週に3回ぐらい月水金そういった感じで曜日を決めて行う方が継続しやすいです気が向いたらやろうではなかなか進みません時間や曜日決めてスケジュールに入れてですね動画を見ながら何度もやってください頑張ったよ勉強だったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました